佐藤健さんと神木隆之介さんが乗車マナー呼びかけ、今日22日から仙台七下鉄で、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。仙台市交通局は、七下鉄の全駅構内で俳優の佐藤健さんと神木隆之介さんが、駆け込み乗車や歩きスマホなどを控えるよう呼びかける放送を22日に始める。 シバスは4月1日から、二人がプロデュースする謎解き、街歩きイベント、仙台謎解きウォーク、街に願いを、が3月1日に市中心部で始まるのに合わせ、飛行通局がタイアップした。時間は午前6時から午後11時半に、30分ごとに放送される。アナウンスは、エスカレーターは両側に立ち止まって使いましょう。歩きスマホでしょ。それから駆け込み、割り込み乗車危ないですよねの2種で。 それぞれ20秒ほど流れる。二人のアナウンスは地下鉄の一部区間車両で今月15日に始まり、22日からは全車両で放送される。市バスでは4月1日から、車内事故防止を呼びかける放送が流れる。二人のアナウンス放送は4月30日まで。河北新報。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。